今、また続きとってるんだけどじゃあまあ中年の男はお金があってもなくても恋愛とかデートの対象にならないってことかね、うんうん、まあこれが恋人1回でも2回でも2人が共にできたら、うん、まあ、また変わるかもしれないし変わらないかもしれないですねうん分かったどうもありがとうね今日ねはいじゃああのおうち帰ったら YouTube こねあのチェックして自分でそるかどうか楽しみにしててうん、見たい あ, あ、分かったでなるべく早めにねあのアップするねこれね検索するときにえっとおれし上の部っていうのがハンドルメームだからそれで見ると割り出しすぎてると思ううんどうもありがとう、はい、じゃあねー